ということで靴温泉川名の湯にやってきましたこちらはですねちょっと枠すごく分かりづらいんですけどあの橋があるところですねちょっと目印にしていただけると場所がわかると思いますでですねこちら側ですね川が流れているんですけどその川の方に行くとあるということで行ってきますあわー大き い, いお猿さんが入ってる見てわかりますかほらここですお猿さんに続いて私も入ろうと思います こちらの、見えますかねこちらの紐を伝って先人の方が見てたこの紐を伝って下に降りれます降りてみたいと思います すでに硫黄の匂いがして湯気が立ってるんですよ暑そうだなちょっと湯気の方に行ってみたいと思いますまずはものすごい源泉が湧いてるところがあるっぽいのでここですねこの岩の横のところにすごく湧いてますさっきお猿さんがいたところですねちょっと温度の確認。す、うん、いちょっと待って 待ってすっごい暑いとてもじゃないですけどこの源泉薪き出るとこは入れないですねはの源泉近くの川あーぬるいなるほど源泉近くの川の辺りが良さそうですね温度的にこの源泉と川の水が混ざったところあたりが一番良さそうですねちょっとこの辺で自分で湯船を作ってみたいと思いますここですね ということでですね。ここに簡易的ですが、湯船を埋めました。作りました。多分ここが一番いいかなと思います。ちょっと入ってみたいと思います。 さん入っていただけあってやっちいいですね。ちょっと私が来たらお猿さんがみんな逃げていってしまったんですけども、一緒に入浴はできませんでした。またの機会に。